続きまして、水戸藩よさこい連の皆さんです。それでは、お願いいたします。水戸藩よさこい連です。 血と汗と涙を流せ水戸藩よさこいでん最終決戦いざ にも積み重ねてきた敗北が決して折れることのない魂を築き上げる生きる明日を掴み取る者が力でその道を切り開けここからが SUBBER- Someone... ありがとうございました